今回はストリングヒットの解説をします親指の側面で弦を叩いてパーカッシブな音を出します他の指は弦に添えるイメージですこのようにスネアドラムを意識してリズミカルに叩きましょう基本は2拍目と4拍目にストリングヒットを入れます このような感じですねで。後半音のフレーズを弾きながらヒットする時は右手は最小限の動きでパーカッシブな音を出しましょう。はい、というわけで是非チャレンジしてみてください。